入りますよ入ります入りますよよゆいさんご飯出ようですはう、いはい、らしあらあれ。こうはもとさんが の私はす ご, い, ごい。 もうんまあ、なあかんかろはい。まあかんかろう。<笑>仲良くしてや。うん。ほら泣いてるよ。<笑>じゃあもう余裕持っておいてさ。はい。休憩にして。はい。じゃあね。あごめん、ね。<笑> ちょっと吹いてもいいですかゆいさん。 でさ、はいま、た片足1本入れて買えなくてもいいと思、はい<笑>はい<笑>ま、<笑>うん。 ここであげようか。 氷、氷でもいいええー、わ氷か<笑><笑>でもいい美味しいね、ゆいさん氷は当たるかったでないよ、ないないあ、そうでねゆいさん もう人には怒らねやん<笑>そんなにくあい頭も挟まらないけどこれ以上広げたらもう頭、はい 全然お肉変わってたらいいと思う、うん にえー、と い, い意味でされてる、ね、も慌てなくてもいいる慌なくもちょっと多めにそのまま、まあ、あと1個ぐらいかけて上げて。はい どうぞ。 これをちょっちへ出らしていくから、この辺にちょっと巻いて、今後、はい、ごと今、人も中も全巻いて。い、はい、置 い, てみてはい、はい、は